まだ寝ないよねうんお泊り会なんて初めてだからかななんだかちっとも眠くならなくて。 それくらい分かってるよ寝不足でも仕事はちゃんとやるんだから安心してだからもう少し眠くなるまで話してもいいうんみんな一緒で楽しかったよ。 ケーキもおいしかったな Momoko… 学校のお泊まり行事は仕事で出られなかったしべ別に出たいとも思わなかったけどでもみんなと一緒もたまになら悪くないね 日が…毎日…続くのかな…